えー、と大原健太郎と言います、えー、と 今, 今, 今は、えー、と携帯、モバイルを使った、まあ、アプリケーションとかウェブサービスを作る、えー、会社で、まあ、法人向けの、えー、企画とか営業とか、ディレクションみたいなことをやったりっていうのと、あとは新規の事業開発っていうので、まあ、ちょっと、まあ、あの海外向けの求人メディアとかを作ったりとかしています。はい、この場に何を期待されていししました<笑> この場に、えー、と僕らの参加の仕方がちょっと、まああ の, 他の人とは違うんですが前回のスタートアップウィーンドで立ち上がったメンバーであの こ, のかこの環境がすごいこうエネルギッシュなのであの僕らの開発も進むかなと思って<笑>あの参加して今の自分のワークスタイルとこれから理想とするワークスタイルを教えていただけますか 今のワークスタイルは、まあ、も, うすぐもうすぐ終わっちゃうんですけど、えーとまあ、サラリーマンというのはもう辞めまして8月末で辞めることになってましてそれからフリーランスとして生きていきますあのウェブプロデューサーとして生きていくんですが、はい、そこで9月から変わりますフリーのウェブプロデューサーとしてはどういう働き方になりそうですかあーとまあ こここれまでででややっっててきたことというのは個人でやるるが半分あるんですけども、まあ、好きなこと半分そのま稼ぐための仕事半分ではあるんですけども、まあ、基本的には多分新しい企画を立てるというところ に, 本当に力を注力するいずれに場合においてもであとは半分は本当に好きな仲間とあの好きなものを 作, って作るでそれをまあお金変えていくというような感じで、まあ、今までとはその雇われでなんか決まったことをやるというよりかはもう本当に全部自分でやりたいことをやっていくという形に変わっていく。 理想のワークスタイルと今の自分のワークスタイルの、まあ、差みたいなものを埋めるためになんか何か必要ですかうーん何か必要かそうですね今結構楽しくやってるんですけどまああのー、<笑>一番必要なのは何ですかねまあでも何かやろうと思った時に仲間をすぐ集められるっていうところが必要で今は結構今その仲間がいる状態 でまあ、ただあの、いろんなそのやりたいことというのは、いろいろ出てくるし、それを実現する仲間は多い方がいいので、そういったまあ拠点みたいなのは構えようと思ってます、そ、は、の、い、その理想のワークスタイルを実現するために、えー、と日頃から心がけてるこという日頃から心がけてる。結局、企画とかプロデュースをする、まあ、してるので、 まあ、とにかくなんかこう面白いことできないかなっていうのを常々考えて今日まあネタ帳みたいなのを作ってストックずっと貯めてたりとかして、あのー、もうことあるごとにこういうの考えてるんだよねって言ってあの人に見せて共感する人を集めたりとかっていうのはあなたのワークスタイルで理想とするロールモデルというか目標の人はいますかロールモデルうーん。 ロールモデルってあんま今 い, な い, い, いるようでいないです、ねまあでも結構フリーランスでみんな好きなことやってるっていうのは割と周りに開発者でも多いですし企画側としてはまだそんなにない僕の周りにあんまりいないかもしれないですはい、はい、ありがとうございました